それでは一時となりました発表時間は三十分ですそれではヨシさんを拍手でお迎えください、えーえー、パイソンで公的統計 API のオープンデータ活用というタイトルで発表させていただきます、えー、はじめ自己紹介します、えー、株式会社マネーフォワードというところでパイソンでデータ分析などをしています パイソンは2017年初初参加して今回初トークですフィンパイという金融と Python のコミュニティによく出没しています。次回、木目会が10月29日なので、もしよろしければご参加ください。ファイナンシャルプランニングや社会保障に興味があります。Python で自分の確定教室年金の資産配分を決めたり、自分の家計の分析をしたりしています。趣味は読書や旅行です。SNS をフォローいただけると嬉しいです。 少しだだけ会社の紹介もささせてください株式会社マネーフォワードですが法人向けにバックオフスケメサース事業と個人向けにマネーフォワードミーという家計部アプリを提供していますノートでデータ活用の事例を紹介していますの、ね、でよかったらご覧くださいよくある正し書きですこの資料はに記載された情報は個人が作成したもので所属組織が作成したものではありません 資料は近日中に公開します70ページ以上ありますマキで発表します気になる箇所は動画でスロー再生ください発表中ちょっと咳をするかもしれませんが授業がありますのでご理解くださいはい。このトークはライブラリーのリクエストとファンダスを利用したことがある程度の知識で十分な内容となっています 発表コンテンツはこんな感じですあの午前中三西市先生のご講演の後のトークというところで統計分析に使うデータ取得の実践編として聞いていただけると良いかなと思いますさていきなりですが公的統計に関する発表というところで日本の統計に関するクイズから始めたいと思いますまクライアントや上司から質問されたと想定して考えていただければと思います1問目 日本の人口約1億2000万人強という数字は頭に入っている方も多いかと思いますが、では生産年齢人口とそれ以外の人口、どちらが多いでしょうか。2問目、この開校に参加されている方は IT 系の企業の方が多いかと思いますが、日本の企業数は情報通信業と医療福祉業、どちらが多いでしょうか。3問目 数年前に少し話題になったのですが、60歳から69歳の平均貯蓄額は3000万円を超えているでしょうか。4問目、平均的な家計で交通費、水道、光熱、共用娯楽のうち、2020年今年の1月から6月と2年前と比べて増えた支出はどれでしょうか。あ、はい、と後のスライドは使えているので、投票などはせずに、す ぐ,、えー、ぐに次に行きます。 はい、正解は最後までこのトークをお聞きいただければと思いますが1問目は人口推計2問目は経済センサス3問目は家計調査の統計を使います4問目だけ先に答えを出してしまうと光熱水道費は増加して共用娯楽費交通費は減少していますもう少し詳しく世の中の変化をデータで見ていきたいと思います 2020年以降、コロナ禍でテレワークであったり、イベント自粛といった生活の変化がありました、このパイコン j p 2 0 2 0 2 0 2 1もオンラインであったり、小規模会場になりました、今年はここで発表させていただいているというとことで、本当にスタンフの皆様に感謝申し上げます。さて、あの下のグラフですが、家計支出の共用グラフが青の線、光熱水曜日が赤の線で、交通が緑の線。 で新型コロナの重症者数を紫の棒グラフでは2018年以降の推移を表しています期間を通じた支出の平均線を薄い色で引いています2020年以降はやはり旅行などを含む共用娯楽器であったり交通費がほぼ平均線の下を下回っており減少していることがまあ視覚的にも見えていきますここで 教養娯楽であったり資質額は総務省の家計調査 COVID-19 の乗車数は厚生労働省のオープンデータを使って公的オープンデータを使って可視化しています公的統計やオープンデータを見ると世の中のいろんなことが見えてきそうですじゃあそもそも公的統計はオープンデータで何であったり公的統計やオープンデータでどんなことに使えるのであったり公的統計やオープンデータで簡単に使えるのというところが気になってくるかと思います データの扱いは結構大変なことがありますじゃあ何とかしてよというところなんですが今回このトークを選んだという理由として会社でも公的オープンデータを活用するケースが出てきており公的統計の収集から加工までを効率自動化したいと思っていましたその際 Python ならデータの取得から集計分析まで一気通貫で扱いやすいというメリットがあります このトークでは公的統計に関する知識であったり公的統計 API を Python で扱うノウハウを持ち帰っていただければと思っていますそれでは本編入っていきますそもそも公的統計オープンデータとはですが一応ちゃんと日本国政府が統計法などで定義をしています公的統計は国の行政機関地方公共団体などが作成する統計で合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報と定義されています 一方でオープンデータは二次利用可能で機械判読に適していて無償で利用できる形で公開されたデータと定義されています国の行政機関や地方公共団体などがすなわち公的機関ですがどんなところがあるかというと国内外政府の省庁や国際機関が該当します公的機関が作成している公的統計ってどんなものがあるのであったり統計データはどこで取得できるのであったり どうやって取得できるのといったところをここから見ていきますはい、まずは世界と米国の公的データです発表ではさっと流し見しますので詳しく知りたい方は資料公開したらご覧ください世界の公的データまず一番大きなところで挙げるのは国際連合です国連ではいくつか機関がありますが世界の人口統計などのデータを CSV であったり API で提供しています 国連以外だと OEC であったり EU が Eurostat というサイトで CSV や API のデータを提供していますアメリカ合衆国には統計局という統計を専門とする政府機関がありリュックの主要な統計を CSV であったり API で提供しています統計局以外だと FRB が FRED というサイトで経済データを提供していますじゃあどうやって取得するのというところですが 外国政府であったり国際機関の一部のデータは Pandas データリーダーでサクッと取得できます。Pandas データリーダーはさまざまな公的データや市場データを Pandas のデータフレーム形式で取得できるライブラリーです。使い方は簡単でインポートして1行で Pandas のデータフレーム形式であったりシリーズ形式で取得できます。例ではフレットから金融のデータを取得したり OECD から各国の労働組合のデータを取得したりしています続いて日本の公的データです日本にも統計局があり総務省統計局がシタッという政府統計ポータルサイトで CSV であったり API を提供しています最近だとデジタル庁がオープンデータのデータカタログを整備していますその他地理情報であれば国土交通省であったり 経済情報であれば日本銀行などがデータを整備しています法人情報は経済産業省が Gbizinfo というサイトであったりあるいは国税庁がインボイスの公表サイトで CSV や API を提供していますここからメインの日本の公的統計 API の話です。 先ほどちらっとご紹介した eStat、日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイトですが API 機能がありテーブル数で約20万件程度のデータセットを提供しています利用にはアプリケーション ID が必要ですアプリケーション ID は利用規約に従って取得してくださいクレジット表示を忘れないようにしましょう API 時には利用時にはサーバーへの思いやりが大切です短時間における大量のアクセスは禁止行為と書かれていますご注意くださいちょっと補足で本発表で事例でメインで利用する統計が家計調査です家計調査は全国約9000世帯の方々を対象に家計の収入支出貯蓄負債などを毎月調査している統計になりますそれではいよいよ API でデータを取得していますリクエストのライブラリを使います まずはアプリケーション ID とスタッド ID を設定パラメータに設定しますそうすると戻り値は JSON の深いレコ構造になって帰ってきますレコ構造の中身を見ていくとデータそのものはバリューというところに入っておりノートに欠損値などの情報が入っていますメタデータはクラスインフ以下のクラスネイム ID というところに入っています バリューに格納されたメインの統計データを pandas のデータ形式で読み込んでみます。バリューだけでは列名も値も数字の羅列でそれぞれがの列が何を表しているのかが全くわからない状況です。また別の値の列はこのドルマークになるんですが数値ではない特殊な文字が紛れ込んでいます。 悩みどころとしては、戻り値の JSON が深いレコードになっていたり、バリューだけではそれぞれの列が何を表しているのか分からず、メタデータが必要だったり、値の列を見てみると、数値でない欠損と思われる特殊文字が複数だったり、そもそもスタッドデータ i d 統計表 ID の調べ方が分からなかったり、その他いろいろあります。<笑>メタデータの紐づけ方ですが、バリューの各属性のメタデータは、 クラス以下に仮想に保持されており、値のメタデータのクラス、バリューの列とひも付くネームあ ID、ID の意味に相当するネームがあります。メタデータのクラスは、バリューの各分類、カテゴリーの数分だけ出力されます。属性の列として、コード、名称、階層、 単位親コードなどがありますバリューのカテゴリーワン列と ID がカテゴリー01のクラスのコード列を紐づけることでメタデータと結合することでメタデータと紐づけることができますはい、話してても結構ややこしいです 決算の特殊文字はノートというところでどのような種類があるかとその意味を調べることができます、えー、スタッフデータ ID 統計表 ID で欲しいデータが探せます e スタ a t のデータベースから検索ができます間違いやすいですが政府統計コードではなく統計表表示 ID になりますさて、えー、公的統計で簡単に使えるのというところですがこれまで見ていたようにデータを加工するのは結構大変です ここでラライブラリを作りましたピップでインストールできて、インポートして、1行でデータの列名もデータの値もメタデータがひも付いた形で出力されます。GitHub にサンプルノートブックをアップロードしてますので、よかったらダウンロードして使ってみてください。 今日一番大事なところでもう一度言います一つだけこの発表で持ち帰るならこの二行です左側のこれが右側のこれになります日本の JP のデータを Python で取得するライバリーということで JP データリーダーと呼んでます Pandas データリーダーとほぼつか同じ使い方で簡単に使えて悩みどころが全部解決します ええ、パンダスデータリーダーの三種類のデータ取得方法とほぼ同じ書き方。で取得できます。また、ええ、パンダスデータリーダーとほぼ同じライブラリの構造にしています。ええ、イスタスの各種、A. P. I. に対応しています。あの、ゲットメソッドにほぼ対応しています。 20万件以上ある統計表情報もスタッドリストリーダーで取得できます。ただ20万件あるので時間がかかります。ただできていないこともいろいろあります。イースタートと G ビズインフォから作ったので国税庁など他の公的データにはまだ見たいようです。テスト、ドキュメント、不十分な点がまだいろいろあります。プロポーザルで発表日までにライブアリー化して紹介 しますと書いてしまったので、採択いただいてから急ピッチで作りました、あの今回初めてライブラリ作ったので、至らぬ点が多々あるかと思いますが、ご了承ください、はいえー、せっかくなので、作ったライブラリでデータを取得していきたいと思いますが、公的統計で何が分かるのというところで、世の中について知りたいときだったり、自社と世の中を比較したいときに公的統計が役に立つと思います。 冒頭で日本の統計に関するクイズをしましたが、再度確認すると、1番は人口推計、2番は経済センサス、3番目と4番目は家計調査のデータで取得できます。ちょっと時間確認させていただいて、時間があれば j u p タ t e r で見ていきたいと思います。 まず1問目が日本の人口で生産年齢人口とそれ以外どちらが多いかですが人口推計のデータを見たいときちょっと文字が小さいですがまず2行でデータを取得しますするとこんな感じでデータが取得できますで取得したデータに対していくつか条件付けをしていますで条件付けをした上で 生産年齢人口とそれ以外の人口を計算すると、こういった形で世界データ、世界の数字を選ぶことができます。あのコードはアップロードしてますので、あの実際に手元で確認していただければと思います。で次は経済センサスで日本の企業数が情報通信業と医療福祉業でどちらが多いかですが。えー 経済センサスの場合はちょっとデータ数が多いので、目安として10万件以上の場合には、一旦メタ情報を取得して、分割して必要なデータのみを取得するのをお勧めしています。まず、メタ情報を取得すると、データ数として180万件以上データがあります。そのうち、メタ情報で条件指定をして、いくつか条件指定をしてあげて、データを取得すると、こういった形で。 経済政策データが取得できますでクエスチョンが日本の企業数で情報通信業と医療福祉業どちらが多いかですがこのような形で上限、えー、指定してそれぞれの数字を得ることができます。 さらにもっと細かく見ることができまして、特に経済センサスの場合は、都道府県別であったり、売上別であったり、従業員数別といったデータも取ることができます。例えば、先ほどの情報通信業と医療福祉業を都道府県別で見ていくと、青が情報通信業で、オレンジが医療福祉業なんですが、情報通信業は東京に集中していて、他の県だと医療福祉業は。あの そんなに変わらず多いなというところが見えてきます、はい。今回のパイコンではかなり地理情報系の発表も多いかと思いますので、なんか合わせて使っていただけると良いかなと思います。と家のところからまた手元に戻ります。うん、すみません、ちょっといった。 ただ、さっきのジャンルをアスキーがしていたり、アスキーアプリケーションのあとは、家計調査の貯蓄負債も同じような形でコードで、えー、取得することができます。で最近ですが、えー イエサットの統計表 ID で欲しいデータが探せます。あのこの統計が見たいというのを言っていただけたら、あの質問の際などにデータストから可視化までその場でお見せすることもできるかと思います。はい、事例を続けていきますえ。冒頭の例のように複数の公的データを組み合わせることで関係性を可視化することができました。で、まあ時系列データで見ていくと、あま前年凍結率が見にくいような場合もあるかと思います。 まあ供養ごらについて各年同月比で見方を変えてみます。2020年の緑線と2020年の紫線はほぼほとんどの月で2019年よりも下の質が低調になっています。で今年2020年はコロナ前に近い水準に戻ってきています。 え、まあ水道光熱費も同じように見ていくと、え、二千二十年黄色の線は水道光熱費が増加しています。インフレなどの家計の影響のといった世の中への数字が見えてくるかと思います。公的統計は何が分かるの二つ目ですが、自社と世の中を比較したいときに公的統計は使えると思います。 冒頭マネーフォワードの例では、法人向けのサービスがあると、法人向けと個人向けのサービスがあるというところでしたが、例えば会社の場合、新規事業を検討中だけど、市場規模はどれくらいあるかであったり、来期の戦略を立てる上えで、市場全体に占める自社の法人価画数や業種の偏りを把握したいけど、そもそも全国で業種別の企業数が何社あるかであったり、そういったときは、先ほどのように経済センサスで、企業の産業、都道府県、従業員規模、売上ごとの企業数の打ち上げが調べられます。 個人の場合ネットでお金と一緒に検索されやすいワードにキーワードであったり QA サイトのものを見るとこれの使い方みたいなのが出てくるんですがそういう人はそういういところは気になる方もいるかと思いますということで今回自分のマネーフォワードミーの支出割合と家計調査をーマップで比較してみましたさすがに自分の支出の金額は隠しています左が家計調査で右がマネーフォワードミーの私自身の支出になります 左側の紫部分、給与所得者の場合には、社会保険料の給与から控除されている項目が民意に反映されていなかったり、あるいは右側で、まだマネーフォワード MI の場合、うまく分類されていない、2分類の項目もあります。自己紹介の際に、趣味が旅行と読書という形で紹介させていただいたんですが、家計調査の旅行は、共用娯楽費の中であったり、交通費の中に含まれています。で自分の旅行が この小さな四角なのでここ数年旅行に行けてないなというのがまあ家計の支出かもらも見えてきます。一方、読書の方ですが書籍は家計調査の方がこの小さい枠なのに対して自分の資質を見るとあのこの大きな四角になっているのでえまあ家計調査の平均の支出よりもはるかに多いなというところが見えてきます。 余談で家計に関する個人的な考え方ですがお金を使っていることには自分を大切にしていることが現れていると思っていますお金のデータを見て比べることで自分が大切にしていることが見えてくると思いますそうでないならお金の使い方を変えていく必要がありますお金のデータを見ることで何を大切にしたいかを問い直すことができると考えています ちなみにですが、マネーフォワードミのプリアム会議は家計簿のデータを CSV でダウンロードができます。個人向け API はないです。家計調査と比較するツリーマップもないです。もし欲しい方がいれば、自分用に作ったマネーフォワードミの CSV を可視化するようなコードでよければ、共有できるように整理したいと思います。はい、データ取得は簡単になったので、活用レベルを上げたい、そのためにもっと事例が欲しいであったり、いろんな統計データや他の社内で、 データを組み合わせて使いたいであったり公的統計の今後の取り組みはどこでキャッチアップすればいいのといった意欲が湧いてくるような方もいらっしゃるかなと思いますそこで総務省統計局の方に突撃インタビューして統計公的統計の推しポイントを聞いてきました大きく3つ挙げます1つ目がイ e スタッツ統計 l ディ2つ目が公的統計とビッグデータのほか3つ目が活用事例です 1点目がインスタト統計 LOD です。リンクとオブデータ LOD は簡単に言うと、他へのリンクを入れたデータです。インスタと統計 LOD はオープンデータの5段階の最高ランクである LOD で統計データを一部提供しています。ランクの2段階目がコンピューターで処理可能なデータで。 ツイッターでこの大臣が機械判読可能にするためのデータの表記法を統一しますということをつぶやいて大きくリツイートされてましたで、まずはこれが大事です五段階目が他のリンクを入れたデータでよりオープンにより横断的に使いやすいデータを目指されていますいくつか詳細を入れていますあの公開したらご覧ください 2つ目は公的統計とビッグデータの保管です。ビッグデータとはあくまで政府の定義ですが多種多様の民間企業が保有するデータと定義されています。ビッグデータの特徴として即時性が高いやったり一方、デメリットとして企業が保有する情報で偏りが存在する場合が多いといったことが挙げられます。 公的統計とビッグデータは互いに代替することはできないものの、互いに保管し合うことで、高め合う環境を構築することが可能というふうにおっしゃっていました公的統計とビッグデータの今後の取り組みについては、統計改革推進会議などでウォッチすることができます、えー、最後は事例です。 統計統計データ活用事例として統計データ利活用センターのデータスタートで事例が紹介されています。過去には内閣主催のコンテストも開催されていました。この発表をきっかけにアイデアソンなどをやっていきたいなと思っています。はい、最後です。 まとまらなかったのでまとめはないのですが良かったら GitHub にスターいただけると嬉しいです一緒にアップデートしたかくださり方も歓迎です公的統計を使ったアイデアさんなど面白い事例を作りたいと思っています家計調査や公的統計の分析例をあまり載せれなかったので SNS で発信していきます、はい、以上で発表終わりますご清聴ありがとうございました 発表ありがとうございました。スライドに質問が上がっているようですので、いくつか質問をさせていただきたいと思います。えー、まず1つ目です。オープンデータ初心者が初めに触るのにおすすめのデータはありますか？とのことです。そうですね。あの人口統計などは先ほど紹介させていただいたんですが、データ数としても少なくて使いやすいデータになっています。あとはまあ身近な例から始めるのがいいかなと思ってまして。家計調査などはあの比較的身近。 な例かなと思いますのでま、えー、ちょっとデータ数として多い場合にはデータを絞った上で抽出して使っていただけるというかなと思っていますはいありがとうございます、えー、続いての質問ですライブラリ化する際に苦労した点を知りたいですぜひコントリビュートしたいですとのことですあありがとうございますえー、っとそうですね苦労した点じゃちょっとコードもご覧いただきながら すいません少々。これ相当長いコードになっているんですが、結構、p a n d データリーダーを最初に読んだ上で、あで、コートリングした上で、こ の, あのライブラリ作り始めました。やはりその 真似したパンダスデータリーダーもかなりいろんな API に対応しないといけないので API ごとに作り込みがあったりしていてそこが苦労した点です。ちょっとそほかいろいろあるのですがとおまけでコード読んでいた方にこれ意外と知らなかったらいいねと言われたところを紹介すると JSON を読み込むためのコードでパンダスの中に JSONNormalize というコードメソッドがあるんですがこれは JSON を読み込む際に便利な機能かなと思います。 はいはいはいお願いしますはい、はい、ありがとうございます、えー、続いての質問です PDF や Excel で公的データが公開されている時の対処法はありますか ？DF とかにしたいですとのことです。えーっとですね、一旦今回は、えー、API でデータを取得できるものを対象にします。ただやはり PDF まだ PDF だったり Excel などのデータは、えー、多いので。あの 正直、その際の対応方法はまエクセル用のリーダーはあのパンダスにもあり、あるのと、あとはあの pdf やったら PDF マイナーとかであのやっていただくしかないのかなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。えー、続いての質問です、えー、今日の午前の話にもつながりますが、統計データからグラフを作成してパワポに貼るまでの手順、どのようにやっていますか？とのことです。あ, ーあの あまり今パワーポンに貼るという作業をはい、していない。まああの Google サイドとかにあのこのような形で貼ってるんですが、なんかちょっと効率化するようなものは今のところ私の方ではあまりあの存じ上げないです。はい、ありがとうございます。えー、続いての質問です、えー。リンクとオープンデータはまだまだ広がっていないと思いますが、使い方に使い方にどのような事例がありますかとのことです。 そうですね、ちょっと今回あまりリンクトープンデータ事例載せられなかったのですがあの一応こういった形でデータ取得できるようになっていましてで、えー、SDMX やったり。 といったのは、もうライブラリーが Python で適用されているので、それでデータ取得してあの使うことがあの s p a r ルとかですねできますとで、ちょっとやはりまだまだここは今後整備するあの整備いただく必要があるのかなと思っているところではあるので、あの私のほで事例とかはあまり紹介できないんですが、あの統計局の方にすごい期待したいなと思っています。すいません、こういった回答はい、ありがとうございます。えー、続いての質問です、えー。JPY データリーダーが 現在は 0.0.4 ですが今後どのようなアップデートを行う予定ですか 1.0 ではどのような状態になっていますかとのことですまだ 1.0 のイメージはついてないんですが あの先ほど紹介したように公、まあ、的統計の API、いろいろありまして、まあ、eStat 以外にも GbizInfo であったりはかなり法人ジェデータが充実していたりするので、まあ、GbizInfo であったり国税庁のデータなどを API で取得できるようにはしたいなというふうに思っています。でまあ、一つは取得先の拡張というところとあとはあの結構 eStat のデータを収集中してその後加工するというところもいろいろ工夫するまだまだ工夫できるところがあるなと思っているので。あの を改善していきたいと思っていますはいありがとうございますスライド上は質問が残り2問となりますので質問が終わりの方はこの間に書き込みをお願いいたします、えー、続いての質問です東京都オープンデータハッカソンが去年今年と開催されていますイベントとコラボレーションするといいと思います、えー、とのご意見でした あ, ありがとうございますちょっと結構私も把握していないものがたくさんあるのであのぜひいろんなところとコラボさせていただきたいなと思っています はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではスライド上最後の質問になります。えー、先ほどの質問の追加ですが、コントリビュートは受け付けていますかとのことです。はい、あのぜひあの受け付けていきたいと思います。あの私はあんまり今回初めてライブライを作成させていただいて、どういうふうに開発していけばいいのかというところがわからないところが多いので、あのぜひあのはいあのそういった形でコントリビュートを受けながら進めていければなと思ってます。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 また本日のパーティーに参加される方向けのお知らせになりますが、受付が開始されております。この会場の受付にて抗原検査キットを配布しておりますので、そちらでお手続きの方をお願いいたします。またスポンサーによるブースがございますので、そちらもぜひ訪れてみてください。スポンサーブースのシールラリーにもご参加いただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。